いいじゃあーあーカラオケに来たのって久しぶりだよな何歌えどこか体調でも悪いの何また今日も歌わねえのお前さいつも俺たちの聴いてるだけじゃんそれって楽しいのかよなんでお前はそういうふうにしか言えないかな 体調悪いのに僕たちの誘いに付き合ってくれてるのかもしんないだろうああ体調悪かったらこんな音がガンガン鳴るようなとこ来ねえだろ普通それに俺たちに気を使う意味がわかんないほらな体調なんて悪くねえじゃんお前の考えすぎだっての体調悪くないならよかった でも僕たたちだだって君の歌声聞きたいんだけど今までにも何回かカラオケには来てるけど一度も歌ってるのは聞いてないしカラオケに来て聞き役になるとかあもしかしてすげえ音痴とかちょっと待っていろいろ失礼なこと言いすぎだよまったくでもしかして音痴なのってかお前も同じこと聞いてんじゃん 歌うことは好きなんだじゃあ聞いてみたいなダメおいい急にあざとくなんなよなお前がこの子に責め立てるような言い方するからだろ別に責めてねえしあついに歌ってくれるんだマジか楽しみあんじゃあマイクねはいこれマイク使って えっと、うん、これからは他の人の前では歌わないようにしよっか聞いたら好きになっちゃうやつだわそうだねこれはダメだ確実にな君さ歌うと声の感じが変わるんだねちょっとびっくりした歌声聴いただけで好きになることはないって何でお前がそれを言い切れんのアーティストの歌声聴いて好きになるとかあるでしょそういう感じ 今のは例え話だよやっぱり君の声って癒されるんだよね僕も君の声が好きなうちの一人俺も話してるだけでマイナスイオンでも出てるんじゃないかって思うくらい癒される、うんうんうん、僕たちさ幼なじみで付き合い長いのに歌声聞いたの初めてとか嘘みたいだけどさ学生の頃に授業とかでは聞いたことがあったけどな 中学の頃だからさもうずいぶん前の話だしやっぱり歌うのやめよっかな俺も僕たちさ君の声をもっと聞きたくなった俺たちの歌声なんていつでも聞けんだろなんなら今度家で歌ってやるよ大きな声でああっつって<笑><笑>もうさ君の歌声を聞けたから満足しちゃったみたい 僕たちの歌なんてもういいでしょええー、えもっとお前の声聞かせて今まであえて聞かなかったけど僕たちの気持ちも知ってるよね君のことが好きだってことあそうそれこの際はっきりさせようぜ<笑>そうやって照れて無口になっちゃうとこも可愛いいね無言は肯定と捉えるよ僕たちの気持ちを知っててどっちつかずとか 君も意外と小悪魔だね僕たちの様子をうかがってたとか俺たちの気持ちを試してたりしてそれはありえそうだけどどうなのじゃあ一人ずつ試してみっか<笑>え？ハ<笑>いや<笑>何よって食いつくのそこかよもう<笑>俺たちの気持ち知ってるって認めるんだねそれなら話は早いよな もしかしてすでに君も僕たちのどっちかを好きだったりすんの俺だよなあいつもこれでもかってくらい甘やかしてやってんだしそれを言うなら僕だって同じだよそれに僕はお前みたいに乱暴な言い方だってしないしね大事なのは気持ちだろうがそれは大前提でしょああ二人とも大好きってそれは幼なじみとしてってことだろう 誰もそんなレベルの話なんかしてねえよ一人の男としてどっちが好きなのってことあ小さい頃によくしてたあれしてみるなんだよあれってお前としてたわけじゃないからこのことしてたのうあえっギュ、ね、<笑>ー もしかししかてて緊張してる昔はよく僕にぎューってねだってきてたよねうんうん、うんんんんんギューなちょ待って待ってお前こいつにそんなことねだってたのかよ<笑>そんな頃から小悪魔みたいなこと言ってたのかよ、えー、きっとその頃は巣だったんだよ僕もそんな君が可愛くていつもキューってしてたよねお前ら、うん、俺が知らないとこで。 <笑>そんな慌てて弁解しなくてもいいのにとりあえず離れろよそいつからもう少しだけ急ダメだって離れよ<笑><ねえ><笑>俺はこいつとそんなことうちでもしたことねえんだよそうなんだなんだよそのちょっと勝ち誇ったような言い方別に<笑>あの頃と変わらず化粧で守りたくなっちゃうようなとこは変わってないねう ん, うん<笑>え 離れたいのそれはまあカラオケボックスだってことは分かってるけどああそういうことドアの向こうから誰かに見られちゃうかもって思ったんだそんなの見せつけとけばいいんじゃない離してとか言ってるけど君もちゃっかり僕の背中に腕回してるの分かってるだグ、ドアの向こうだけじゃねえよ俺も見てんだけど忘れてた。 でが、そいつに抱きしめさせたんなら俺にもさせろよじゃないとペアじゃねえだろじゃ、ね、<笑>まあ離れろっなあ、な<笑>もうおい、おい、そんな強引に話さなくてもいいのに嫉妬深い男は嫌われるよお前に言われたくねえよ<笑>だか、早くこっち来いよ、抱きしめさせろ こさせるんじゃなくてお前から抱きしめに行くくらいしなよ。<笑>お前はいちいちうるさいんだけど。どうやってやろうが俺の勝手だろう。あれ、つうか何時まで抱きしめてこい、うん。えー、っと、うん、ゃぎゅうんやば。お前思ってたより柔らかいんだな。 こそいつが話したくなくなるのもわかる気がするわこの部屋何時まででしたっけうーんお前が誰を好きなのか分かんねえけどかりました俺なら絶対に寂しい思いはさせねえし女慣れしてそうなそいつより俺のことを選べよ僕は別に女慣れなんてしてないけどこの子に慣れてるだけなんでだよ 俺ででももそいつでもないつなってことどっちかならここで言えんだろ今は言えないって言ってるんだから待ってあげようよせかしたっていいことはないと思うけどお前は昔からこいつとスキンシップとかも多かったみたいだしそうやって余裕ぶってんだろうけど相手がお前とは限らないんだよ分かってるよそれくらい僕だってバカじゃないんだから少しは冷静になりなよってこと冷静だよ うん、う, わぁうん、あああっあっあっ急に悪 い, おいなんかしたくなったおいおい今それするのは卑怯だろおでこだからいいとかそういう問題じゃないからなあーもううるさいさっきはお前だってしようと思えばできただろしなかったのはお前の判断俺はしたいからしただけなんなんだよそれぎゅー やっぱいいなこうして身近にお前を感じられるってなんか安心するえドアの向こうで誰か見てた別に驚くことでもねえだろ見える場所でやってんだから目に入る時は目に入るさっき抱きしめてたやつが何言ってんのいやそれはそうだけどさ<笑>なんかもうカラオケどころじゃねえわ 家に帰ろうここにいたら落ち着かんねやお前のその可愛い声だって存分に聞きたいのに出すこともできねえだろまあ確かにねここなら防音だから外に聞こえることはないだろうけど見られてるかもっていう煩わしさはあるかもまあ見られるかもって分かってていろいろすんのもたまにはいいかもしんないけどさ<笑><笑>あれ結局は俺たち気が合うじゃん <笑>こいつのことはこれからもシェアしていくってことでいいんじゃないシェアって言い方はちょっと嫌だな。この子は物じゃないんだからさ。二人で可愛がるっていいなよ。だがわかった。でも抜けがけはなしだからな。待って、まだ昔の話の絵に持ってんのさっきも言ったろ嫉妬深い男は嫌われるよって。昔のことはどうでもいい。これからのことだよ。はいはいわかったよ。じゃあ。